既に述べたとおり、バイブルは各時代時代に人間に降ろされたる神の啓示の収録である。全体を流感する精神、骨髄には何の相違もないが、いつもその時代の人間が把握し得る程度の真理しか漏らしていない。時代を離れて啓示はないのである。思え、啓示を漏らすべき道具は、 いつも一人の人間である。かるがゆえに霊媒の思想、霊媒の意見の多少混じらぬ掲示は絶対にありえない。なんとなれば霊界の住人は霊媒の心の中に見出さるる材料を運用するより他に通信の都がないからである。無論できる限りそれらの材料に補修・改造を施し、 かつ真理に対する新見解をこれに注入すべく全力を挙げる。が何といっても既製品を使用するのであるから必ずしも思うつぼにはまらぬことがある。大体において霊界通信は霊媒の心が受け身になっていればいるほどまた周囲の状態が良好であればあるほど純潔性を保つことができるのである。 試みみにバイブルを紐解いてみるが良い。てるが必ずしも平均した出来栄えでないある部分には霊媒の個性の匂いがついているある部分はかかり方が不完全であったために語尾が混入しているある部分には霊媒自身の意見が加味されている中んずくどの掲示にもその時代の要求に当てはまる一種の特色があり そのままこれを他の時代に適用することはできないのである。そのしかるゆえんは各自バイブルにつきて調べれば明瞭となるであろう。一例を挙げればかの医師やの啓示などがそれである。なんと彼自身の個性の匂いが強烈なことであろう。無論彼も独一の神につきて説いている。が それは極度に私的空想に彩られたものでエゼキールの隠喩的筆法とは格段の相違がある同様にダニエルは光の幻影を描きジュレミアは天帝の威力を解きホシアは神の神秘的象徴にふけっているエホバ神には何の変わりもないのであるが各自その天文に応じて 異なったを漏らしているずっと後世になりてもその点において何の相違もない。ポーロとペテロは同一の真理を解きながら必然的に別の角度からこれを除いている。どちらの解くところも虚偽ではないがしかしどちらも真理の一面しか触れていない。インスピレーションは神から来る。 しかし、霊媒は人間である。